どうもカナダで留学中の講師ですと毎回言うてますけど留学で実際出会えるのって外国人さんばっかじゃないんですよね全国津々浦々の日本人留学生たちとも会うことができるんです東京とか大阪とか横浜とか四国とかですねいろんな他県民の方たちと出会えます福岡弁私ずっっと使ってるんですが 必ず方言の下りになるんですよね。え、福岡弁可愛いって言われることが実は多いんですよ。これって私武器だと思うんですよね。武器を持たざるものの武器だと思うんですよね。他県民の人たちは福岡弁ば可愛い可愛いイオルバッテンがさこの季節福岡と言ったら荒れる成人式じゃね。ということでお送りします。実はあるんです。ちょっぴり怖い福岡弁。 その一、ヤンキーが感情高ぶった時の一言。暮らすぞ、暮らすぞ、殴ることを意味し、親しい間柄で使われます。その二、ヤンキー同士が久しぶりに会った時の一言をナンバーショット、ナンバーショット。挨拶の一環で、大抵。 遊びに来たっちゃんと答えますその3ヤンキーが親によく言う一言しらしかやんしからしかうざったいめんどくさいやかましいなどの意味がありますその4ヤンキーが武勇伝を語る時の一言マジチカッパ入れてやってんチカッパ強調表現の一つで思い切りものすごく本当にを意味しますその後。 ヤンキーが彼女に言う一言腹かいとんやん腹かく怒っていることを表現し若干すねている要素も含んでいます以上ちょっぴり怖い福岡弁5選でした今回紹介した福岡弁はヤンキーにとどまらず福岡県民になら大体伝わると思いますんで他県民の方使ってみてくださいもちろんかわいい福岡弁もあるっちゃけんね「講師」 海外のサメコ事情っていうのがどういうものかを伝えていきたいと思います。